すごいね<笑>、うんうん。久しぶりです。元気ですか you know, 元気 Welcome back.、Uh, thank you for joining us. Uh, you probably noticed we've changed the backdrop.、Uh, we've decided to shoot this way towards the bar so you can see a little bit more of the bar this time around. So, today we're going to be looking at fans of pro wrestling and, for example,、um, how people became fans of pro wrestling,、uh, what their favourite matches are, and what they consider to be the most famous matches、uh, of all time. I put some questions out to you guys on social media asking for、uh, your opinions. Uh, what you thought. We wanted to get the views of、uh, Western fans, what they thought about Japanese pro wrestling, and we also got some opinions from some、uh, Japanese wrestling fans too. What people want to know is how do Japanese fans become fans of pro wrestling? So,、uh, Koji, what do you know about people becoming fans of pro wrestling in Japan? どこまで喋ったらいい<笑>え と,、まあまあ、ということで今回ちょっと特別版でやります、あのー、日本もプロレスないからね、うんうんうん、だからちょっと 今, 日今回はあの内容を少し変えて、えー、と日本の、えー、ファンの皆様の、えーまあ、僕も含めてね、えーのえー、日本のファンのプロレスをどう見てるのかっていうのをお話ししたいと思います。 はい、ファンになったきっかけっていうのがね、まあ、もちろん日本ではいろいろあるんですけど、うん、えっ、ー、と日本って、えーとね、テレビ局でやもちろん今でもやってるんですけど、これ今、えーと、アメリカだったら、「マンデーナイト・ロー」とか、えーと「えっとスマックダウン」まあフ ラ, イデーか、うん、フライデー」か、うん、で「フライデー A.W. ダイナマイト」も「ウェンズデー」Wednesday、とかあるでしょ。うんでえー、とその時間で多分 例えば午後8時だったり、うん、9時だったり、うん、見やすい時間帯になったと思うんですねで日本では1980年ぐらいかなえっ、ー、と約今から40年前は、うんえー、新日本プロレスニュージャパンは金曜日の8時に、えー、いわゆるテレビ局でやってましたでも今はミッドナイト、うんうん、夜中の2時とか3時に、うんうん やっていますで昔は1時間で今は30分だから、えー、と見る時間もすごく、えー、深夜になったし、えー、時間も短くなってしまったわけですねで私が今44歳なんですけどだから私の小さい頃は金曜日8時に「えー、NewJapan」で土曜日の、えー、晩の「えー にオールジャロンプレスがテレビででやっていたので、えー、で日本の今の40代50代60代の世代の、まあ、日本人特に男性は、えー、ほぼ新日本プロレスか全日本プロレスを見てきましたでも今の若い世代の人たちっていうのは、えー、と今は新、えー、ちなみに全日本プロレスはテレビでは テレビというかケーブルテレビ、うんうんうんうん、に変わった、うんまあ、いわゆるオールジャパンのワアは、えー、ケーブルテレビ、うん、だから今唯一その普通のテレビで見れるのはニュージャパンの深夜だけど僕の世代はテレビを見て新日本全日本を見て育ってきたんだけども今の若い人たちはその深夜の 30分のワールドプロレスリングニュージャパンプロレスリングを見るしか方法が実はない、うんうん、でも、えー、と今と昔が違うのは、えー、昔はテレビしかない、うんうん、で、えー、そのあとで、えー、例えば1年後ぐらいにビデオテープを見るっていうのがであとはウ、ま、ィ、あえークリーマガジンうん。うん マ、ま、ン、あ、スリーマガジンとかを見るしかなかったんだけど今のファンは Twitter、まあ、とかね、うんうんまあまあ、SNSYouTube、まあ、とかいろいろ見れる、えー、ものがあったりとかあと、まあ、ストリーミングサービス n j p d a w a r d とか w ネットワーク d u n i v e r s t とかいろいろありますよね、うん、だからここで今見ることになっているので今見るきっかけはかなり変化してきている Mm -hmm. uh, yeah, so there are some, some things that are very similar、uh, to Western style、uh, pro wrestling fans and Japanese style wrestling fans.、For、people getting into pro wrestling, very similar. For example, back in the day, using like, VHS tapes,、uh, exchanging those, whereas now streaming services have become more available. So there are more ways for people to become fans, more now than ever, I think. The next question that I asked you guys was that I wanted you to tell me what some of your favourite matches were, but also what you thought might be some of the most famous matches in Japan.、Uh, so I asked some of my Japanese、uh, friends as well for their answers.、Uh, Koji's probably going to give you some of his、uh, opinions too. So, first of all, let's have a look at some of the answers that we got from、uh, different people. First of all, we'll have a look at what their favorite matches of all time are.、Um, so let's have a look at some answers that we got. So, i we've n t got、mm、a lot of people w h e s are like, r I r o n t know, I don't e know, I don't h m a t c know, u I d o a t h a n o w I t d a s a i Jun. さしとか伊藤隆二対葛西潤がンテストワッチとか2015年の「レスソキングダム」の中村対ユーシとか一番のだから有名な試合は猪木対モハメド・アリー、うん、なるほどね、えー、ある方は好きな試合が2000年の、えー、佐々木対河田で、えー、一番有名な試合が 1995年の高田大悟とあとは、えー、好きな試合はあこれも仲間だからいいでしたね、うん、で、えー、有名な試合は猪木対砲丸 IWGP、うん、リーグ戦で懐かしいですね<笑>うんあとは好きな試合は、えー、岡田 VS ケニオメガーうんなるほどで、えー、一番有名な試合は<笑>橋本真也対小川直也 とは、えー、好きな試合は、えー、レストメニューの、えー、去年か、えー、ベッキー・エレンチが2冠を取った試合とかで有名な試合は長州藤波とか な, なのでやっぱ世代によっていろいろね、うんあのー、多分意見が変わってくるというか印象が違ってくると思うんですけど、えー、と一番多分ねあの好きな試合っていうのはその人が好きになって どうだろう、だろ何年後ぐらいだろうねう3年1年もうすぐかなすぐ好きになる試合も出てくるかもしれないけどだからえー、っとね私の場合は10歳ぐらいの時にねプロレスを見始めたわけですでなのでいわゆる私が見てた時代はアントニー・エノキとかタイガー・マースクとか長州力藤波辰巳前田明とかいう世代から、まあ、その次の世代の。 長能橋本とかの、うんまあ、新日本であったりとか、えー、全日本でいくと、えー、ジャントバーバー、ジャンボスータ、ティディ・ベンチロンでその次の世代としては、えー、ミサ・ミツアル、川田、コモシ、タ、うんえーウェイとなるわけですけど、えっとね、私が一番、えー、と好きな試合っていうのは、えーとね、結局いや選べないですよその時の時代時代で好きな試合は多いんですけど でもやっぱり一番僕が好きだったのは僕が高校生だった時の試合が一番やっぱり一番情熱的に見ていた、まあ、今ではもちろん好きなんですけど行く と,、えー、と私は、えー、と橋本愛高田なんですよ。 時に一番好きで い, いだった選手が橋本慎也選手なんですよで橋本慎也選手がすごい強くて IWGP のチャンピオンもすごく長く持っていたので私の中で一番強い選手は誰って聞かれたら大体私は橋本慎也って答えるんですよの中で一番あの い, い, いい試合というか良かったのは高田戦でこれは、えー、と一番有名な試合なんですかっていうあもう一つの質問があったと思う 日本で一番有名な試合はあこれも確かにあのアントニオ猪木対モハメド・アリとか も, もちろん有名なんだけども、うん、プロレスファンが一番日本のね日本のプロレスファンが一番この試合が有名っていうのは95年の高田対武藤対高田いわゆる新日本プロレス VSUWFU、うん、インターナショナルね、うん、UWF インターナショナルの だからまあ例えるなら WW ネクタイ WCW かみたいなの対抗戦、うん、が一番日本のプロレスファンではピークのファンのね強度のピークがその大会なんですねでその大会のメインイベントが新日本の代表の元藤慶と U‐ インターの代表の高田信彦の試合がメインイベントだった だからこの試合はまあ日本のプロエスファンはほとんど見ていると思います、mm. うん、まあもちろん今の若いあのファンの方は別なんだけども、mm. 私ぐらいの世代とかで一番有名ってなったらやっぱり高田タイプとが有名になってくるのかなと思います yeah that's、uh, very different to what a lot of people predicted、uh, we got a couple of answers well some, some people were pretty close A lot of people were going for、uh, like 1990s, so we had people like、uh, Kobashi, Misawa, but then more recently, the second match was Suzuki and Tanahashi. That's a you No, I t h i n i that's e h a t h i s five y e a r s いやでもこの1年でベストバウトを選ぶのでも難しいでしょう、うん、特に最近の日本のプロレスってすごく今、レベルが高いですし、うん、1年でね去年のじゃあベストバウトはって言っても多分何試合か出てくると思うし、だから1つ選ぶのは非常に難しいよね、ね、うんうん、だからまあ10年に1度ぐらいのベストバウトでも難しいんじゃないかな。 But when, when I asked people what they thought was the most famous in Japan,、uh, many people kept saying the same names. It's like Enoki Kana or、uh, Enoki vs. e r u s Mahmoud Ali, like you said before,、uh, or、oh, maybe Enoki Kana. So Enoki, like a Nankai, I w o u l a n e typed. So, if you're a Nankai, you're a p a n k i So, if y o e r e a Nankai, you're a Nankai. So, i a y o r e a Nankai, you're a n a n a i のまあカリスマアイコンみたいな形なのでなんかやっぱり日本では一番神か な, かなと言われてるんですけどやっぱり一番そういう意味では有名なのかもしれないでも今の若い人はほとんど実は命を知らなかったり。m a b u t from my experience when I speak to、uh, Japanese people、uh, who don't know、uh, Japanese pro wrestling And they ask me, ah,、oh, Sean, s what is this guy? I'm like, oh,、uh, Prodesu is this、ah, guy? Prodesu is this g u、uh, e Antonio Noki is this g h y It's the same in America, you know, if you say, oh, yeah, I like wrestling, to somebody who doesn't know wrestling, they'll go, oh,、uh, Hulk Hogan, yeah? Oh, yeah,、mm -hmm. I know, I t s the same level, I、so、think.、ね yeah. People know that, that famous name. So I think it's difficult to pick just one match. But I think it's easier to pick one person, maybe. I think. Two matches that、uh, I picked out, which I thought were maybe some of the most famous matches, both of them featuring、uh, Kobashi and Misawa. <laughs>、uh, one was from、uh, 2003 in Noah,、uh, the other one was from 1997、uh, in AJPW. So、uh, I wanted Koji to give his opinion on both these matches to see what he thinks. Uh, Japanese people thought about these matches. I t s d i f f i c n k that's what I thought about these matches. I think that's what I thought about this match. I n think are c l l that's a what I t h o u r for e i g i t w about s this m a t a h で、もちろんだからその敵新日本は東邦三十四武藤町の橋本がいてで今のまあ全日本の輪に、えー、三沢小橋川田太郎を描いたのでこの時代はすごくいい時代です日本ではねで特にやっぱり外国人人気あるのは三沢 vs 小橋とか、えー、小橋 vs 川田とか、まあ、すごく人気があるんですけどこれでもどう語ろうかなまあまあでもほとんど多分好きな外国人の方見ていますよね 素晴らしい試合としか言いようがないし、えー、日本のプロレスの、えー、究極系なのかな、うんまあ、危ない部分も実際あったりするので<笑>、そういう部分では外国人のファンの方もびっくりした、多分ね、すごくインパクトがあったと思うよね、外国人のいわゆるプロレスでは見たことがない、うん。 うんあのー、プロレスが日本にあったっていうのですごく好きなファンの方多いと思いますけどまああのー、いつ見てもいい試合ですね、うん、そして危険です、うん、<笑>だからそうだなまあまあ難しいんですけど特にこの日本人の良さ、まあ、受け身の素晴らしさであったりとかえー 強さが出ている試合だと思うので。まあ、あの元気がない時とかね。見てみることを非常にお勧すすめする。試合かなと思います。この試合を見れば必ず元気になれる。あのしんどくてもあの頑張ろうって思える試合だと思うので、この2つは？ One of the suggestions that we got for the most famous match which caught my attention was the、uh, Ganryu Jima deathmatch from、uh, 1987. Now, I don't think many foreign fans know about this,、uh, but this was a、uh, deathmatch which. How o n g was it? Two, two hours? Yeah, yeah, yeah <laughs> two h o u r Two h o u r i not h e r e b u It was a two hour deathmatch.、Uh, when it was released on video, it was.、Uh, Shortened down to maybe one hour, I think.、Mm -hmm. um, but kind of crazy. So I'm g o n n a let uh, Koji uh, explain to you about the、uh, Guangdiyo Jima death match. I know, Guangdiyo Jima the 試合 is that Guangdiyo Jima is that the most recent story about the story of Guangdiyo Jima. まあアントニオ猪木とマササイトの、まあ、最終決戦としてガンディオ g ムで戦うっていうシチュエーションができたんですけどそれまで日本って基本はリングでしか試合をしないんですよでしかも絶対観客を入れるでまあ今ちょっとこの時代今ノンピープルで、えー、日本でももちろんこう WWE とかでもねノンピープルマッチっていうのがやってますけど日本では多分私の記憶では初めてじゃないかなあ、あでもまあ、そのいわゆる かつ、の別の場所で撮るっていうねあの別の場所にリングを作ってあ、まあ、お, 客さん入れお客さん入れないっていうのが、まあ、まああれな初めてなのかな、うん、だからまあ昔はもちろんこの駐車場でね、うんまあ、もちろんこうアメリカのインディーシーンでも多分あると思うけど駐車場にリングを置いてプロレスするとかっていうのはあるんだけどもその要は島で、えー、ノーピープルでやるっていう試合はかなり衝撃的でしたよ ね,、うんうんね しかもこれだから2時間ぐらい試合、2時間ちょっと試合があるんですけど、1時間ほど何もしないっていう の, <笑><笑><笑>いうのがあるので、まあまあ、これ、もし暇があればね、ノーカットで見ていただきたいんですけど、まあ、最初1時間ほとんど出てこない、絡まないみたいなのがあって、うん、でも、あのー、プロレスの歴史、日本のプロレスの歴史としては、絶対に出てくる、えー、頑丈島なので、ぜひマイパチェックしていただきたいな まあ、最近でもでもノーアってありましたね。うん、そうピープル。あの GHC ヘビー級選手権で、うん、えー、っとチャンピオンが塩崎、ええ挑戦者が藤シタが正規。三十分ずっとこう<笑><笑>っていうぐらいでもこれ三十分ずっと。そうそうそうそう。うんうん、難しいそれは。やってた試合があったんです。<笑> 日本でね、え、う、と、んうん、月かなこれでもぜひ見てほしいですね、あの現代のガンデュー・ジンバかもしれない、これは、まあ、ノーピープルっていうシチュエーションと、うんうんえー、すごい、まあ、ロングマッチになってるので、でも日本のプロレスらしいといえばらしいんですよ、うんうん、いわゆる動いたら負けじゃないけど、そのいわゆる動いたその一瞬で勝負が決まる、うん、だからそういうその神経線っていうかね。 Symphology, you c a t I'm sorry, I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do it. If you decide to check out the match,、uh, let us know what you think about it.、Uh, it is two hours long. So, only if you have、like、a lot of free time, you should check it out. But、uh, yeah, let us know、uh, in the comments what you think about that match. So,、um, so, as you probably are fully aware, around the world we're experiencing the coronavirus at the moment. Bars like Count299 are finding it very difficult to bring customers in.、Uh, so We suggested the idea of perhaps doing some、uh, crowdfunding to help support the bar、uh, whilst Koji is closed during this period of the coronavirus. So,、uh, Koji, can you explain about the crowdfunding? Yes. mentioned earlier, progress gone. February, them. So, as has It's was no now. of Japan I In it で3月でどうだろう70パーか80パーぐらいダウンしてで4月はもう今ゼロですだからもしやるとしてもノーピープルっていう部分と、えー、あとはそのバーっていうものに対して夜の営業っていうものに対して国から、えー、自粛営業の自粛を今求められている状態なので。 それに今 2.99 は従っていますなので今 2.99 は営業しておりませんなのでまあ今どれくらいの休みになるか分かりませんけども今クラウドファンディングだったりチャリティーであったりの受付けをさせていただいておりますそしてまあすでにたくさんの So, thanks very much for joining us.、Uh, hopefully, you've learned a little bit more about the、uh, world of pro wrestling in terms of Japanese perspective.、Uh, hopefully, we've given you some match recommendations that you can go and check out for yourselves. And don't forget if you, if you can, please support Koji、uh, through crowdfunding. Uh, y o u v e got different tiers available if you're interested in crowdfunding, or there's the charity option if you just want to donate the money. Either would be a great help to him. So, thank you very much. See, See you next time on, time on Count One, Two, Three.